骨盤筋呼吸をお伝えしていいいきたいと思います産後からもう2年も3年も4年も5年も10年も経っているのにまだ「汚れ!」が続いてしまって縄跳びがねできないっていうお母さんたちがね実はたくさんいらっしゃるんですよね。もしくは今までそういうものとはね全く経験がなかったにもかかわらず 高年期かなっていう女性であれば50歳前後ぐらいになってきて急にそういう症状が出てきていわゆるおまらしですよね縄跳びができなくなっちゃうっていうお母さんたちがすごく多いんですでこれは骨盤底筋の弱さ筋肉が弱くなってきて薄くなってきてだんだんねそのおしっこが出る尿道のところをキュッ締められなくなってしまったことが原因で 尿漏れ症状がすごく出てきちゃうっていうことなんですね骨盤底筋をしっかりと鍛えれば絶対改善する症状なんです今まだねきっとこれご覧になっている方ってね 40歳50歳60歳70歳ぐらい の, 方、ね、あの女性の方が見ていただいてるんだと思うんですがまだね全然みんな元気じゃないですかその時に尿漏れの症状を放っておくどうなるかっていうと放っておいて良くなることってないんですよこの尿漏れに関しては尿漏れっていうのは放っておくとどんどんどんどん症状がひどくなっていくものなんですねどっかの段階で必ず自分で筋トレ をしないとね、その骨盤底筋を強くしないと良くなることはないんです。で、ぜひ今日の動画で一緒にやってみましょう。本当にびっくりするぐらい簡単なので、やり方さえ覚えていただければ、いつでもどこでも誰でもできるものなので、ぜひやってみてくださいね。はい、それでは行きましょう。今日はね、えっ、ー、とこのタオルを用意します。このぐらいのね、スポーツタオルとかで結構です。もしくは手ぬぐいのある方はね、手ぬぐいとかで結構なので。 はい、それではやっていきましょうこのタオルを足の裏にかけますで、足のかかとはついた状態で足の指先は浮かしていきましょうちょっと横向きますねこれが骨盤が後ろに倒れている状態お尻の肛門が床についてますよねそうじゃなくて手でタオルをぐーっと引っ張って骨盤のこのお尻の座骨 座骨でしっかりと座りとますもしくは膣と肛門の間ぐらいで床をグッと押してるような感じこれが骨盤が立った状態ですはいそしたらですねその状態でお尻をちょっと上げながら片尻上げながらこのゴリゴリした座骨を中に寄せようとしてみてくださいあんまりね感覚がわからないかもしれないですけど。 寄せようとする感じでいいですよでそこで止めて息を大きく鼻から吸って口から吐きながら骨盤底筋膣を軽くつまんで膣で何かお豆か何かをつまんだままぐーっとおへその中までぐーっと引き上げてくる感じです息全部吐き切ります吐き切るのが大事ですよちょっとね 下っ腹がキュッてなるような感覚があればもうすごく使えてますね。で吸ってリラックスしましょう。膣全部リラックス。これ10回いきますね。2、口から吐いてお豆をつまんだままぐーっと引き上げてお尻でマットを押してはい吸ってリラックス。 3口から吐いてお豆つまんでぐーっと引き上げて息全部吐き切りますよ、はい、吸ってリラックス4口からしっかり息吐いてお豆つまんでぐーっと引き上げてチツでお豆をつまむ感じですね吸ってリラックスチツしっかり開きますね 5を口から吐いて骨盤底筋引き締めてぐーっと引き上げて息口から吐いて吐いて吐いて吐いて吐い て, 吐いてはい吸ってリラックス6口から吐いて骨盤底筋軽く秩 つ, つ, つまんでぐーっと引き上げて吸ってリラックス7吐いて膣でお豆めき つまんだままぐーっと引き上げて、こうね、引き上げるっていうのがすごく大事。上げる方がすごく大事ですよ。はい、吸ってリラックス。八、吐いて、膣でお豆をつまんだままぐーっと引き上げて。吸ってリラックス。九、口から吐いて。 ででお豆をつまんでぐっっと引き上げて吸って吸リラックス10口から吐いて、口でお豆をつまんだままぐーっと引き上げて口から吐いて吐いて吐いて吐いて吐いて吐い て, 吐い て, 吐いてはい、吸ってリラックスラスト、上でキープしますね口から吐きながらお豆つまんでぐーっと引き上げて 引き上げたまま後ろに何もねないことを確認して足をふくらはぎと床と平行なところまで持ち上げましょう。もう一回手ぬぐいぐーっと自分の方に引き込んで、もう一回骨盤底筋締めてるのを確認しますね。でぐーっとおへその方まで引き込みましょう。で手離せれば離して十九八七六五四三二一ゼロ。 足をししましょう、ね、最後ちょっとね足がぐっと浮いたのでびっくりしちゃった方もいらっしゃったかもしれないですが最後の10秒はおまけの腹筋運動にもなっているので骨盤底筋を引き込みながらお腹をねキュッと締めるっていうエクササイズになってます。ももう3秒ししかか 足, 足上ががなくても全然いいでですいかがだったでしょうかこの 骨盤底筋呼吸を覚えていただいてどこでもできますよね座ってもできる立ってもできる寝っ転がってもできるポイントは息を吐きながら骨盤底筋膣で何かつまんだまま体の中にぐーって引き上げていくでしっかりとリラックスするこのリラックスするのもすごく大事なのでで引き上げてリラックス 引き上げてリラックスぜひやってみてください。で、これを毎日10回を3セットぐらい1ヶ月続けていただければ縄跳び絶対できるようになります。ね。まずはそこを目標にやっていっていただければひどくなることはないです。なんといっても下腹すっきりっていうおまけまでついてきます。ぜひやってみてください。 はい、こちらのチャンネルでは、更年期前後の女性たちの体のお悩みを解決する骨盤底筋を意識した運動苦手な人でも簡単にできるストレッチやトレーニング、マッサージ法をご紹介しています。もしよかったら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、また